それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。でえっと、前回は、まああの、それまでのアルゴリズムに関して、その序断のアルゴリズムの計算量を見積もる必要がありましたので、その主に計算量の見積もりに関連する説明を行いました。でえっと、具体的には序断の計算量ですとか、それから、えっとまあ、ゆっくりとご情報、もしくは拡張ゆっくりとご情報の計算量に触れた上で、 中国のの計算量の見積もりを行いましたで今回ですけれども、まあ、今回と次回の2回でその高速乗算法という話題を扱いたいと思います。で今日は唐津波の乗算アルゴリズムというものを紹介しましてで、まあ、特にその整数の乗算のアルゴリズムとそれから一変数多公式の乗算のアルゴリズムを紹介したいと思います。 えー、となお資料の方はですねテキストは第6章ということにはなっているんですがあの今日の唐津波のアルゴリズムはあのテキストでは扱われておりませんので一応ま あ, あのテキストではですね次回扱うその高速風流変換のアルゴリズムが載っておりますが、まあ、あの高速風流変換を説明する前にですねそのこの計算機台数ではこの唐津波のアルゴリズムというのは大抵通りますので一応そういう意味も込めて 今回はその、まあ、テキストにはないんですけどオリジナルの内容ということで紹介したいと思います。ではまずこの唐津波の冗談アルゴリズムの整数編ですねあ。ちなみにこの唐津波というのは何の名前かというとこのアルゴリズムを考えた人の名前です。えー、と旧ソ連今ロロシシアアでですねロシアの人人、まあ、さんという人が おりましてで、えー、ともしかしたらもう亡くなられたかもしれませんけれども、まあ、あの長年そのロシアのある研究所の所長さんだかをされていてホームページなんかも あ, のあったようです。でとここではまあ非常にまあ基本的な例ではありますけれどもその十神の2桁 の, あの整数の乗算を取り上げてみたいと思います。と 例えばここに A と B という2つの整数がありましてで、それぞれ例えば A の桁が A1、A0 という桁で表されていると。それから B というの整数が B1、B0 という桁で表されているとしましょう。で、まあ、ここで言うと、その A1 と B1 がそれぞれ10の位で、それから A0 と B0 がそれぞれまあ1の位というわけです。では一応、まあ、あの、A0、A1、A0、 1と一は0から9の範囲内ということにしましたけれども、まあ、あのせっかく2桁の数ということにしますので、まあ、10の位は0ではないということにして話を進めましょう。でそこで、まあ、通常の方法でですね、乗算を行いますと、まあ、これほど行業しく書くまでもないんですが、まあ、我々がその小学校以来習ってきた掛け算のやり方ですね。でそうしますと、そのここで展開して 見ててわかるるように一桁のの整数の乗算が4回出てくることがわかりますでところが、これちょっとやり方を変えてですね、その展開の仕方を少し変えるとあの、整数の乗算の回数を1回だけ減らせることができます。でそれはどのようにするかというとあの、展開の仕方を少し変えるんですけれども、えー、とまず、えー、と最初の、まあ、10の2乗100のくらいの a1、b1 はここのままですね、それから、 えーまあ、A0B01 の位を計算する A0B0 の計算もこの前と同じなんですけれどもえっ、ー、と前と異なるのはここですねその A1-A0 と B0-B1 という数 を, を、まあ、加算を行ってから加算を2回行ってからこの2つの数をかけるというそういう乗算を行いますでそうします と, と実はこの 10の位ですね。1の位。もともとは A1B0 と A0B1 をかけて加えていたこの10の位の計算が、ここの2つの数の乗算と、それから A1B1 と A0B0 の和でかけ合わすことができます。で、実はこの A1B1 と A0B0 というのはそれぞれ、この A1B1 は100の位の係数を出すとき、それから A0B0 は1の位の係数を出すときに、すでに計算されておりますので、その結果をそのまま持ってくれば、 良いというわけですねで、まあ、ちょっと変わったアレンジだとは思うんですがこういう演算の仕方の組み替えをすることによってその4回必要だった整数の掛け算が3回に減るというわけです。でまあ こ, のこういうぐらいのです、ね、単純な計算ですとたかだか1回 の, あの掛け算の差じゃないかと思えるわけですけれども。 実はこれが積み重なってその計算量の改善につながるというのをこれから見ていきます。でそこで今度はですね、受信の 2n 桁の整数の乗算を考えましょうということで、これはあの、まあ、これまでですね、以前の授業でその多倍調整数同士の乗算の計算量の見積もりをやりました。でこの時には、その多倍調の整数同士の乗算というのは、 そのまあ非常数と乗数のそれぞれの数の長さの積の計算量になるということをやっておりましたのでまあそれに従うと通常の方法でこの十進二重抜けたの2つの整数をかけた時のその乗算の計算量ですねこれはあのまあ整数同士1桁の乗算を1個の単位とするとまあ N2 乗のオーダーになるということが分かっています。 でえー、とこれに対して、えー、と こ, のこれから述べる唐つばの方法では、このような形であの計算を行います。えー、ここにありますように、まあ、A と B という数が与えられたときに、そのまあ、ここでは10進 2n 桁の整数の乗算を行うわけですね。で例えば、n に、えー、例えば10を代入すれば、10、ま、進、あ、20桁の整数の計算を行うと。 でそれをどのようにして行うかということなんですけれども、まず最初に、この A と B、それぞれをその上位の桁と下位の桁に分けます。でまあ、例えば、20桁の同士の整数を乗算する、乗算を行うと思ったら、まあ、これをあの A、B、それぞれ上位10桁と下位10桁の数にこう分けるわけですね。で、その、それぞれの上位の位と下位の位、上位の位を A1、下位の位を A0 というふうに書いておきます。 でまあ、こういう形でこの A0、A1、B0、B1 というのを定義してでそれを先ほどの例題と同じようにですねそのこう分けた形でそれぞれの部分をこう計算していくわけですで、えーと。まず最初に一番上位の桁はこの、えー、と10の 2n 乗の位なんですけれどもここは上位桁の A1 と B1 の積を計算すると。 それから階の、解の1の位は、回桁の a0 と b0 の積を計算すると。で、問題はその真ん中の部分なんですけれども、先ほどと同じように、この a1-a0 と b0-b1 b0 の積、あ、差ですね、それ、2つの差の積を計算して、で、えー、とそれに、こう、この a1-b1 っていうあらかじめ計算した積と a0、a0-b0 っていうあらかじめ計算した積を加えるという形で計算を行います。 こうすることによってそのまあ10進 2n 桁の整数の乗算をですねまずあの n 桁の整数の乗算を3回分にこう分割するわけです。ここが一つのポイントですねその。いきなり 2n 桁の数同士の乗算をする代わりにこの2つの a と b っていう数を、まあ、上, 位10桁上位 n 桁と下位 n 桁に分けてでここではその n 桁の整数の乗算 に, にまず帰着させます。 というのが一つのポイントです。で、今度、さらにですね、えっ、ー、と、ここでその N 桁の乗算というのが3回出てきますから、この3回のその N 桁の整数の乗算を再帰的に分割して行うというのが2つ目のポイントです。で、こうしていって、まあ最終的にその、えっ、ー、と、まあ、ある1桁同士の数の乗算まで 分, 分割するとか、あるいは ある式位置を設けておいて、まあ、何桁もっとより小さな桁同士のですね何桁の乗算まで分割していたらそこから直接計算するというような形で計算を行います。でこのようにの今の方法ではそのまず 2n 桁の整数の乗算を前、まあ、n 桁同士の整数の乗算を数回に分けてでそれをさらにこうより小さな桁のあの 乗算に分けていくというような形のことをやっておりますけれどもこういったですね一連のアルゴリズムの手法を分割装置というふうに呼びます英語でいうとディバイダーのコンカーというんですけれどもそういう呼び方がついております